日常飲む食うたにっようこそサビ本日のごはこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらココスのメープルデニッシュを食べたいと思います、うん、このシロップがメープルシロップってことなんでしょうねきっ と, んとデニッシュでもなんかアイスがのって生クリームなんか米田コーヒーのあれを思い出すなまあそれとはまた違うんでしょうけどそれではチャンネル登録よろしくお願いします では、溶けないうちにいただきます<音声> あ, あなたのそばはいつも。 ごち<笑>そうさまでしたさっくりとしたデニッシュ生地がメープルシロップの優しい甘さ冷たくて心地よい甘さを広げてくれるバニラやホイップクリームと全て<笑>合っていましたねバニラはアイスクリームですねバニラホイップクリームではない